くしゃみ、くしゃみ出るはい、始まりました。思う君立てです。本当にさ、何回言っても、思う君立てっていう発声が一番うまくいかないよね。自分で言わないしね、これ、基本的に。言うあの、社会に出てさ、あの、いちいち自分の名前をフルネームで言うの。言わないじゃん。言えるわけがねえんだよ。 だから湿 舌, 舌が、うん、だいぶ甘神みでも問題ないベっと始まりました。趣味見立てです、えー。人が来るまでには若干ラグがあるので、えー、挨拶だけします。<咳><咳>皆さん、こんにちは、えー。お手からつまずきました。趣味見立てです。アーカイブで、ね、ご覧の皆様を よろしくお願いいたします。よし。もうね、大してこう切り替わってないけど、切り替わった感じ出すの大事じゃん。そう思います、私は。えー、ツイッターでの、えー、拡散もした、拡散ツイートもしたし、始めますか。結局ね、何も決まらないのは、これなんだけど、 どうですか元気ですか皆さん。寒いですけど、最近。私はね、元気よく朝起きて、えー、っと、今日の予定から逃げる準備をして、えー、っとね、いただいた野菜ジュース飲んで、クッキーだけ食べて、生きてますね、今ね。まだご飯食べてないんだ。何食べたらいいかな。そうめん食べた。うん、そういう話じゃなくてね。 まあ、毎週ね、日曜日定期的に配信をしようっていうことでね、続けてるわけなんですけども、どうしてもね、ネタが<笑>、君ネタが、なくないってね、なってしまっているとことがあるよね。ワンチャンで、ね、ここで企画を考えつつお話できたらいいなっていうのが、今日の、青わよくばの目標。まあ、普通に、 雑談するんですけどね。何の話からする。今ね、鉄器はね、鉄器は確かね、献血に行った話と、あと何だろう。献血と、バーチャルトゥーライブの話は、あの、ゴミ箱の再生リストに入ってるやつで、あの、俺がひたすら一人で喋ってるから、ね、もし聞きたい物好きがいたら、 それ聞いてもらって企画ちょっと考えたい話ぐらいかななんだかんだ漫画の話とかしてないんだよねなんかまだ使ったらもったいない気がしてうん公開歴がいっぱいある何の話からする献血の話からするか献血の話からしたいけどあの献血のいいちょっと待ってね しばしまで よし。そうでね、献血の話からするか。鬼ね、献血って。はい。赤十字社に媚び売ったら、仕事来ないかな。来ないね。なかなかないです、それは。 なんか、献血ってあれだよね、一時期。一時期、まあ、あれも、最近っちゃ最近か。なんか、萌えキャラがどうとか、胸がどうとか言ってましたよね。やかましい話してんなーってずっと思ってましたけど。ねえなんでそんな、血をさ、抜く抜かないの話だけでそこまで盛り上がれんのかなって思ってたけど。まあ、それもインターネットですよねっていう感じで私は流してます。普なんでもいいんじゃないですか 逆の血とかってなんか、ね、何言ってんだろう<笑>まあ、暇なんでしょうね。多分。でね、血抜いてきた。えー、っとね、なんか血抜くとねん、抜くと、簡単な健康診断みたいなのが、検査結果が送られてくるっていうのは有名じゃないですか。なんか、はがきみたいなので送られてきて、 私もね、これ。うん、赤十字、ね。あなたは健康ですとか書いてるものと思ってたんですよ、これ。あのー、ここが病気の恐れあって、この血流はちょっとあれみたいな。思った以上に、あの、ざっくりした書き方をされてまして。あ、やべ。まず、血液型のお知らせ。これ、あれだよね、あのー、 よく医療ドラマとかで見るさ、何型のマイナスが足りねえとかさ、何型のマイナスはあの貴重だから、憂血がないです、先生みたいなのがあると思うんですけど、まあ、普通に私あの何の変わり映えもなく、大型のプラスでしたね。O プラスってやつです。あら、 え、粗相するときは、あの、基本的にミュートにしてるんですけど、これ誤爆したら大変だなって思ってます。えー、っと、まずね、血液型、あなたは何型の RH 式、まあ、プラスかマイナスか、なんじゃないですか、これは。あるんですけど、ね、多分これは、すごく、当たり障りのない血液型なんでしょうけど。でね、その下に検査成績が書いてあるんだけど、まあ、普通に、 っ, たよって人を、えっと、うね、いくら抜きましたって話かな、これは。対決種類。か今回はあれ、400ml。あー何で、400ml ってどれくらいなんですかってあの、看護師みたいなね、人に聞いたら、普通に考えれば分かるんだけど、500ml でペットボトルでコーラとかさ、イロハスとか売ってるじゃないですか。 色はスあたりなら多分伝わると思うんだけど。あれよりちょっと少ないくらいだって。そう考えるとあの結構エグいを抜いてるよねっていう。400。うん、まずそっからだって。400抜いて、もうこっからね、何書いてるかわかんない。え、ALT, GPT, ガンマ GTP, 総、k p a c p アルブイン。 アルブミン対グロブリンヒー。コレステロールだけわかるわ。ウリコアルブミン。あ、石器器もわかる。うん。ね、よくわかんない。でね、あ、なんか裏にあるね、これ。ALT。えー、説明。これなんだ。えー、ALT とは、えー、肝臓に最も多く含まれる酵素です。あー、なんか、 学校で習ったな昔なら酵素なんかブドウ糖うんたらかんたらみたいなそんな感じなの、ね、家庭科だっけ習ったな肝臓に最も多く含まれる酵素、えー、肝細胞が破壊されると血液中に流れ出すので、えー、急性肝炎で最も強く上昇し慢性肝炎や脂肪肝、えー、肥満のことなどでも上昇します激しい運動の後に一過性の上昇が見られることがあります 準値が8から49。これの値は40。まあ、限りなく普通なんですもんね。そう、これ、あの、献血を受ける前にね、お茶飲みます。献血をね、受ける前に、あの、めちゃくちゃ低血圧だったんですよ。あの、もともとが。朝起きれないし、いや、朝起きれないのは、純粋にだらしないのもあるんですけど、 ね、朝眠たいっていう。普通に起きづらいっていうのもあったり、普通に立ちくらみとか症状あったんで、昔。昔っつっても普通に1年前くらいまで。今、あの、これ始めてからね、あの、休みの日、ね、昼前には起きるようになってるので<笑>、それも含めて若干健康になったりね、いろいろ要因があって、なってはいるんですけれど、それもあってね、あと、親族が基本的に、 炎血を全然抜けない。抜けても200みたいなね。あの、血中のヘモグロビンが少ないのであなたはちょっと200ですねとか、ちょっと無理ですねとか、話を聞いてたから、まあ、抜けないんだろうなっていう、ことで。まあ、たまたまね、えー、友達と行った時に炎血見つけて、あ、ちょっと血抜いてこうぜ、血,、ね血、血、血抜こうぜ。 これちょっと興味あったんだよね、昔からっていうのをね、あの、7人くらいに話して、7人くらいのパーティーで行ったんですけど、まあ結局、血抜いたのはあの、俺と、あと一人、生贄にえだけなんですけど、そう。まあ、結、献血の、手順としてそう。献血レポ。献血レポだ、これは。 連結レポ配信何言ってんだっ結ね、めちゃくちゃさ、痛いと思うじゃないですか。っていうか、私も実際思ってたんですけど、っていうか、まずさ、あの、針、注射針がさ、苦手な人間多いじゃないですか。私もそんな得意じゃないんですけど、うん。まあ、小さい頃とかね、よく、 思い出してみてください。どんな子供でしたかえー、まあよく見られるのは、泣きわめく子供とかね。えー、まあ、もうスッとね、真顔になってしまう子供とかね。むしろなんか、平気でなんか、ね、すごい平気で注射を受けてる子とかね、いたと思うんですけど、いたと思うっていうか、そういう子供らしだったと思うんですけど、まあ私はあの、あれですね、 全速力で逃げて、あの、看護師さんたちに羽交いじめにされるタイプの子供でしたね。いや、ってさ、怖いじゃん。痛いし。とても痛い。ただ、まあ、年齢を増すごとにさ、なんとなく平気にはなってくるんだよ。まあ、体に異物感があるっていう、あの気持ち悪さはどうしようもないけど、 まあ、ちょっと、そういう差がなのかな。ちょっとね、されるのを、チクッとするのがね、ちょっと、うん、<笑>みたいなところがあって。まあ、献血もね、それこそさっき言ったみたいに、ちょっと体調が悪いのが、1年前めちゃくちゃ続いたんで、ああ、じゃついでにやってもらおうっていうことで、ね、やってもらったんですけど、流れとして、まず、 うーんと、なんかね、自分の住所とか全部書いて読み渡すんですよね。そしたらなんか、あの、おでこおでこの表面の体温、おでこの表面の温度を測る機械なみたい、測る機械みたいなものを出してきて、まあ、おでこに、おでこだっけ目だっけに当てられて、なんかピッてされるんですよね。一瞬で。 住む、体温計みたいな。うん。友人が、あの、体温高めのやつだったんで、37度って出てて、その、体温と、なんかナンバーみたいなのが割り振られたやつを、腕に巻かれるんですよ。合彩紙みたいなやつ。そう、そこに書いてるこれ数字なんだろうねって話してて、あ、体温なんですねって、あの、機械をね、構ってくれる係の、話してたら、 あの、友達37で別にいいんですよ。そいつは普段から37って言って。私、あの、平熱がね、35度、低くて6部、高くて8部前後かななんですけど、まあ、多分ね、その外側から測るやつだから、外の影響とか受けてると思うんだけど、35度2部って出て、何事なのかという。 見たことないって言われましたもんね。何をそこまでして、えそんな低い値を出したのか。もうちょっと気使ってあげてくれてもいいんじゃないかって思ったけど。私は純粋にショックを受けましたけどね。んで、なんか、出張のやつだったから、んとバスみたいなやつに乗って、中にね、おじさん先生がいて、おじさん先生ね、 おじ、おじさん先生が、えー、っと、なんか、問診してくるのかな確か。そう、確か問診してくる。問診をしてきて、まあ、普通に通るじゃないですか。なんとなく結果も見られつつ、え、その右に、えー、っと、採血をするお姉さんがいて、そうですね、その採血のお姉さんに、結果をまじまじと、 見られてね、もうそういうプレイですよね、完全にね。ダメですよ、献血でそういうことを考えては。私もそんな考えてないですけど。高青年ですからね、別に。僕何も思いませんよ。まあ。おこれね、コメント見づら。<笑>なんて書いてるこれ。うを食われとる。あ あ, あ、この状況ね。うん。 あの、いい背景が全く思いつかなかったから、自分のあのカメラフォルダから引っ張ってきた。対決のお姉さん、許せないな。別にね、あの、ナースに萌えを感じない、萌え魅力別に感じないので、安心してください。何に安心すればいいんでしょうね。知りませんけど。僕は知りませんけど。 どちらかというとね、あの、普通の会社員とか、米邪魔だから消していいおはみだて、え、はい、おはみだて。おはよう。昼だけどね。<笑>健康で偉い。どこまで話してたっけ忘れちゃったよ。うーんと。まあ、採血の話だ。採血をされて、 なんかね、検査薬みたいなやつを持ってきて、あの血と混ぜるんですよね、俺の。血をあのポトポ ト, トら垂らして、二滴かな垂らして、A と B の試験薬みたいなのを垂らしたら、お姉さんに聞いたんですけど、あのその試験薬で固まると何型ってわかるらしくて、 俺は O 型なので、えっ、ー、と、どっちも固まらない、用語しないから O 型って分かったそうですけど。なんだっけあと一つ教えてもらったのは、AB 型だと、えっ、ー、と、どっちの試験薬も固まるみたいな。まあ、多分、A だと片方、B だと片方だから、単純に AB 型だとどっちの側面も持ってて、 どっちも固まるっていう話なんだろうけど。ああ、なんか、そんな薬品もあるんだなーとかね、考えつつ。えー、っと、私はそうだね。右、あ、ちげえな。左で採血して、右腕の血管から献血したかな。行き過ぎこうじーさんがチャンネル登録しました。あ、読んじゃった。<笑>な、何事なのその、コメント、コメントじゃねえや。<笑> そうか。そうだな。俺も、うん、高校生の時は、めちゃくちゃあ、めちゃくちゃでもないけど、そのネタは使いましたね。そんなに本編知らない、それ。おへえ、そんな技術があるんだ。あるらしいですね。だいたいなんか薬物で見定められるんでしょうね、なんかね。今登録者読んじゃったけどね。大丈夫か、俺。怒られたら、怒ったらごめんね。うん、チャンネル名、自由だよ。うん。 俺もそう思う。なんだっけそっからあれか、献血だ。で、あの、献血でね、ジュースがもらえたんだけど、あの、チビにあげようと思って、自分より下にいるオレンジ 100% をもらってきたんだけど、あの、水分を取らなきゃいけないらしくて、その献血前に、これ全部飲んでくださいねってもらったやつ。あ、俺が飲むんかって思いながら、100% のね、ジュース。 めちゃくちゃ苦手なんですよ。スパイ、スパ、スパ苦いんですよね、オレンジジュースって。はい。あの、100% を氷入れてもらって正直きつい。あの、たまに行く、あのようわからんおじさんがやってるカフェに出てくるオレンジジュースくらいしか飲めないんで、そうですね。昔ね。 ちょっと、めんどくさいことがあったときに。そうそうそう。あでもね、そのとき、普通に、ちょっと苦手で飲めないんですよね。すいません。って。よかったら、ちょっと、あの、その、お茶と変えてもらったりとかできますかねみたいな。まあ、感じにね。うん、まあ、頼んだんですけど。まあ、普通にね、もらえるわけですよ。ある程度ね、用意してあるので。まあ、普通に申し訳なさから。 あんまり言いづらかったんですけど、普通にいただけましたね。めっちゃお茶呼吸、呼吸ね、急いで飲んで、いざ献血ですってなって、結構ね、針が太い。痛い人にはね、本当に痛いと思う。あとは、あの、結構その、献血での、具合が悪くなったとか、えー、っと、針がめっちゃ痛かったとか、やっぱりその、 体質とか、その、血管の位置によるらしくてそう、そう。特にこれネタにする気もなかったのに、なんか、献血のお姉さんにめっちゃ聞いたんだよな、今だったから。うん。それで、針がね、あの、普通のやつって、本当に細いじゃないですか、裁縫割より小さいくらいの。うん。 平気質の針本当になんか裁縫針くらいあったよ。びっくりした。<笑>でね、私もね、右腕の血管、ちょっと、ね、刺しづらいらしくて、ちょっと痛かった。あ、痛いっすね。そうっすね。ま、平気質、平気すみたいな感じでいたんだけど。まあ、あれ結構、痛みさ、途中で引いてくんだけど、あれはなんでなんだろうね。 麻酔いそんなことないようん。それでね、あの、献血一番驚きだったのが、結構小さく抜けるものだと思ってたんだけど、割と10分、20分くらい。あ、20分かかってないわ。20分かかると、血液がもう、凝固しちゃうって話だったから、10分くらいかな。10分くらいかかってた。この間ね、右でダラーンとして、 人に話してたんですけど意外とね、何も変わらない。抜かれてる間。あ、抜かれてんなぁとかわかんない。なんか、その血が外に出てる感じとかもないんだよね、特にね。麻痺してるからなのかなよくわかんないけど。特に、終わった後も何かあったかって言われたら、ちょっと眠かったくらい、寝ましたけどね、その後講義。 って。フフフ。だらしないこれだから、大学生はとか言われる<笑>そう。待って、今、最後の方さ、すげえ雑だったよね。もう血圧とかのね、話で、めちゃくちゃ不安がってたんで、抜けてね、とりあえず、抜ける時点で、ある程度は健康だっていうのが、抜ける程度に 健康血圧とかがだっていうのは決まってるんで。はい。その時点で結構嬉しかったね。いいですね。割と平気だから行ってみるといい。ただ、俺もあんまりね、二度目はあんまりいか気はあんまないかもしれない。<笑>めんどくさい。時間取られるし。そう。面白かったのがね、その、 血液抜かれてる間に、血液パックがあるじゃないですか。で、なんかずっと回ってるんですよね、血液パックが。ぐるんぐるんぐるんぐるん。これ何してるんですかって聞いたときに、うんと、強固しないようにしてる薬と混ぜてるんですよ、って言われて。あ、血液、薬混ぜていいんだって。知らなかったから。<笑>あ、あ、普通に混ぜ物するんですね、っていう。まあ。 人体に影響はないんでしょうけどね。そんなのでいちいち、なんか言ってたら生きてられませんからね。うわも、ちょっと、血液な、血液、血液クレンジングなんてしないで。血液は、献血に回そうな。お兄さんとの約束だ。みんな分かってる、そのこと。ネタで言われたら。あ、やべ、ちょっと待ってな。 場所変えといて正解だったな。間違いなかった。ごめんね。ちょっと待って。えー、っと、画面を。よし。お待たせ。待った。待ってないね。そろそろ飽きてきたから、背景変えるか。貧血の話、流れて終わっちゃったよ。えー、っと。ちょっと待てや。何の話する はい、思いつかない。おーん。膝打ったね。よいしょ。はーい。あいあいのあい。革命あいのは。 ね、だいぶ長くなったね。ね一過性のものだけど、一回発生するとだいぶ長いんだよね。よーし。実質イルミネーションデートだ。天才か俺、あれなんだよね。あのクズハ の, の合意時的映画めっちゃ好き。男だけどね、俺は。好きなんだよな。えー、っとね、何の話する このイルミネーションはね、去年、ポケモン GO をするついでに、男だけで冬、冬祭りじゃないな、大通公園行った時の写真じゃないかな。うん。安定はバーにいるはススキノですね、あれはね。うん、そこら辺は全然情報開示してもらって、全く問題はないのであの、むしろ行ったら、 行かないことのが少ないよね。あの、札幌時計台、何のためにあるんだろうなって、本当にわからない。なったところを見たことがないほど。えー、何がするこんな感じする これでもいいし、別にこれじゃなくてもいいんだよな。でも、この背景にして、この話すなのが嫌だな。うん。これにすっかな。これで。なんかね、もうちょっと装飾の仕様があると思うんだけど。なくそうだからね。えー、っとね、じゃあ、せめて、色ソースかなんか使って。 よいしょ。こうして。あ、待って。おう、ありがとう。実質。実質何って言うときは勝ちだからね。見えない。これでいいか。はい。これの話します。なんだっけ。金 てか俺がまず、そう、一つ思ってるのが、これって、いつ、1周年なんだろ う, うちょっとね、自分でもよく分かってない。動画を出したのが、2月ぐらい。でも、あの、なんだっけ。やりますって宣言したのが、12月の、 31、大晦日。そう。ちょっと、大晦日にね、いろいろ、あの、決意を固めて、ね、宣言したんだけど、その場合って、どっちなんだ俺って、あの、初の、初の敗の芯がさ、消えてるからさ、 データは残ってるだけな。見せるもんでもないから。あら、一周年。それはね、割と中身を今ちょっと考えてる一人で、そう、ちょっと人にも協力してもらおうかな。気持ちはある。そう、俺基本的に人にその、協力を仰ぐ方が少ないので。 締めくらいはちょっとなんかしたいかなって思で。いや、あとなんだろうね。同時視聴がしたい。うん、あの、最悪誰も来なくても俺も楽しいっていう。う。守りに入ってる、これは。攻めじゃない、これは守り。ソードかシールドで言ったらこれはソールド。ライブシールド。ザシアン、もどっちわかんねえよ。持ってねえからわかんねえんだよ。 ま、ったくよで、おう、いや、アンレールドがやりたいの。アンレールドが。ゲーム、アンレールド。でも、あの、パソコンスペックが雑魚すぎて、多分映んない。あのね、1人2人ね、心当たりはあるんだけれど、一緒にやってくれる。 そう、それを誘うのが、まあ、できたらやります、みたいなね。テラリアとアンレールドに関しては、あの、前向きに検討してる。テラリアに関しては動くし。確認した、それは。確認済みです。あとはね、そう、昨日あの、ツイッターへ暴れてたんだけど、も あばばばミュートでした。昨日めっちゃツイートでさ、暴れてたんだけどさ、鋼のね、鋼のの、錬金術師 の, のね、話がしたい。最悪一人でする。最悪ね。最悪俺一人でする。けど、何か、誰かに、 俺がちょっと、あのー、そのバンズさんの、バンズさんっていうとなんか、あれだけれど、バンズのね、もともとバンズが始めたバントーク、アメトークの、えー、っと、パロディだっけ、あれは。アメトークはあまり見てないからあれなんですけど、パロ、 のバントーク、あれ、確か別に、バンズじゃなくても、その、形式として、やってるだけだから、名前は使ってもいいみたいな、発言を一時期、あの時も天海さんか、してた、もやしさんの方か、確かしてたと思うんで、できないことはない。ええー、考えの中の一つにあります。同時視聴はね、あの、 完全にハガリングした永遠にハガリングしたいからね。誰好きですかハガの縁金術師。イザホークアイ覚悟のある女だからね。でもね、ほれ。これ、わかる人間少ないの。昨日ね、SNS だからよかったものの。これ、あの、現実でやったらね、誰もわかんな、ね、い。俺の周りは。世代、世代のはずなんだけどなぁ。 あの、大きく分けて2種類あって、旧鋼ってやつと、あの、フルメタルアルケミストっていう鋼があって、旧が2003年なんだよ。俺が3歳の頃。うん。それがね、俺一番好きなの。で、何が違うのっていうと、新しい方、フルメタルアルケミストが原作純教の方で、 まあ、細かく何が違うのって言われたらちょっと違う部分もあったような気もするけど、そこはまあ若干見逃してほしいんだけど。で、えっ、ー、と、2003年版旧鋼って言われてる方が、ええー、なんだっけな、記憶が正しければ、えー、原作者荒川博文さんから、ちょ、初期の設定と、そのラストどうなるか、 っていう内容を聞いて、ほぼアニオリで作ったみたいなやつかな確か。で、アニオリはクソってよく言われてると思うんですよね。これに、これの話じゃなくて、全般的にアニオリになってくるとようわからん話が入ってくるとか、それ設定無視じゃねみたいなさ。その設定自体が、 もうほぼアニメオリジナルみたいなもんだから、急ハガレの方は。あれだ。なんだろうね。1個の作品で2個美味しい感じかな。ネタバレしない程度に言うと、そ、う、の、ん、いや、でも全部ネタバレかな。こっちも味があっていい。うん、それだけ。え、そう、ネタバレしない、す, すめの仕方だったわ。 えー、2003年版は、まあえー、主題歌、ポルノグラフィティとか、ラルクアンシェルとかさ。あと、リライトもそうかリライトもそうじゃねえかな確か。うん、確かそう。アジカンのリライトも、2003年版の方。消してーってやつ。アストラック大丈夫ですか今回は確認してないですね。後で確認します。 いや、多分ね、あの、始まりだけならすべてを許してくれる。アスラックさんは素晴らしいです。味感に素晴らしいって言え。まあ、味感、味感の話になっちゃうな。味感だと普通に、ブリーチとかで、ね、流れてさ、あの、アフターダークとか好きなんだけどね、結構。そう、ハガレンさ、ハガレン、見て。 見てくれたらね、あの、永遠に話すよ、俺。永遠に話せる。すべてを話す、俺は。その、2003の方さ、DVD ンね、裏鋼っていう、その、キャストの人たちが、ゆるく、ゆるくね、話すやつがあるんだよ。うん。そこがね、めっちゃ面白い。 マジで見てほしい。借りて。DVD 屋で借りてみて。え、ね、見てください。暗黙してえな誰か、隠しねぇか<笑>。<笑>他人任せ。よくないね。おなんか入った。オリジンインストーラー。あれもエイペックスやめたかなまあ、いいか。あとね、企画。 自分したいしたいか で, 学で経験が足りないと思うね。うん。あれでもいいね、別に相手は。は、ね、いつ。いつね、また、あのー、フンデリオンさんもね、あのー、すごく入りやすい企画に 応, 応したりしてますけど。あとはね、あのー、中心にするさ、コンテンツを ちょっと変えたいなって思って。うん。変えたいなっていうか。変えたいなっていうか、あれだよね。ライブツーリーの方、メインで、やりたいなってのがあるんだよ。他のさ、ライブツーリー系の人 と, と比べると、やっぱ見劣りしちゃう。 面があるからちょっと迷ってんだよね。うん、どうしても迷ってる。ちょっとね、よくね。まあでも多分やると思いますね。ある程度腕がついたら、あのー、あれじゃないですか。ちょっと試しに、誰々のみたいなね。でもいいんじゃないですか。わかりませんけど。あれのね、やれる自信が、 ないんだよ。実績もなければ自信もないからな。実績は俺なんだけど、うん。俺を見て、俺を見ろ。うん、ちょっとね、これ、目のとこはみ出してるけど。ちょがね、生身じゃないから。ちょっと、でかくないってか。もうちょっと映したいよね、自分の体。 でかくなるな。はい、はい。なんでどういう。あ、出てきた。オッケー、オッケー。そう、自分が企画を運営したいのよな。だって、この先どうやっても必要になってくるんだよ、そのスキルは。そうすれば、その、認知のされ方もさ、変わるじゃない結局、目標としてがさ、 かまいだけのやつは認知でそれってさ俺にも得なんで俺も目標があるからだからわざわざなんかねあのなんかちんちクリントをねやりますって言ったわけでいく、ね、しました そうなのよね。本当に。そこらへんね、頑張れるようにしたい、ね。真面目な話してるとね、何でつまんないものがね、永遠につまんないからね、違う話しようか。そうなんだよなそれが結局ね、あの、友達の友達みたいなね、認知のされ方でもいいから、広がっていくんだよね。 ただ、最近の誤算で言えば、あのー、まあ、あのー、毎度毎度話すんだけどさ、二次三次が好きなんですよ。で、あのー、この前ね、つい、出来心、まあ、わかんない、ちょっと、そういう気持ちがあったのかもしれない、俺も。正直、あの、流れでさ、撮っていただけだから、あの、結構、何も考えずにやっちゃってたんだけど、 あのー、そう、足回収がね、もともとだったんだけどさ、足回収あるじゃん。あれ、最初の足ね、実は、もう、あの、はかさんが来たから知ってるんだけど、あのー、ベンリインクマシンにあるんだよね、あれ。データが。<笑>キャラーリー募集してたねて俺が募集していいのか、それは。わからん。 やるか。ランスロットの真似するか。<笑>絶対受かんねえから、それじゃ。<笑>好きだけどなりたいかと言われたら、どうなんでしょうね。それは、別かな俺は。なっちゃったらだって、やめなきゃいけないしね、多分ね。わかんない。どうなんだろうの、すでに姿が、すでにさ、存在として、確立してるやつが、 それを受け何の話だっけそ う, そうそうそう。そうで、あの、普通にね、ーアナウとか書くんですよ。合算やつね。で、企画にもね、ホテル投げたりするんですよ。でも、あの、癖になっちゃってさ、あの、そのまま、思う君立てって書いちゃうんだよ、ね、で、あのー、 アカウント分けんのがめんどくさいからさ、やりがちなんだけど、あの、眉内に、かい、いるじゃない。アッカーの。あれ、あの人のさ、企画に、あの、あろうことかさ、その、ピンクバックで投げちゃってさ、あの、知らなかったんだけど、ああいうのに、あの、姿を出して、 やるの。いめ名みたいなね。いや別にあの、本人は別に言ってないし、いいんだろうけど、ちょっとね、そういうあれで、そうだね、すげえつまんねえことしたから読よ、読まれんやろみたいなね気持ちでちょっと、リプ飛ばしてたんだけど、心中に見られちゃっ見てもらえちゃ そうだねめちゃくちゃ恥ずかしかったな、ね、俺ね。そういうね、認知のされ方をしちゃってね、ちょっと反省してる面がある。次からちょっと黒背景出す。アカウント変えるのはめんどくさいからやんないけど。ちょっとね、そういう考えなしのところがね、あのー、やってしまうところもあるのでね、ちょっと、行動に気をつけようって最近思った。いや、でも実際そうだよな。 だって方法としてさ数ある人のとこに姿が映れば認知されるって思うだもんな普通な俺がアホだっただけであら間違ってあっ待って今ねコメントに反応してねあれどこ行ったちょっと、ま、待って待って待って初見ですあいつづの 待ってくれうん、分かってる分かってる。マノさんだ、マノさん。あ固まったか。<笑>驚きで固まったか。戻ってこい。おい、戻ってきたわ。ようこそ。うわすげえくだわねえ話だ。<笑>そうそう。え、その。 すごい恥ずかしいね。やつは、アーカイブ、マユズニのやつに、ね、今しめとしてタイプ、タイムスタンプを押しているから、見てみてね。うん、それが、マユズニの再生回数につながればいいな。<笑>そういう話じゃないね。えー、っと、何の話してるよ ?50 分経ったね。そう。 最近、あれだよ、キャスやって、てくれたね、方だね。3名、ね。まの、まの、あずまの3名確か。そう。そうね、キャスの時は、本当にただの、二三上択、発揮してたので、ね。そうを覚えてるよ。もちろん<笑>。それはもちろん。全員覚えてるからね、基本的に来た人は。 あの、お茶だ、お茶、お茶っぽい人間は覚えてないけど、あの、こっちで見たことある人と、あっちで残った人というか、一言でも残した人は覚えてるね。全員。そう。で<笑>、ね、たまにね、 えう自作に宣伝してくれよ。ああ、気がするああ、忘れてた。<笑>完全に忘れてたよねああ。じゃあもうなんか、できますか。じゃあさ、あの、昨日さ、勝手に盛り上がっちゃったからさ、あの、その話しようぜ。 話そう映画ってさ何好きみんな俺はあの、無限に、あれなんだけど。無限にあれじゃなくて、無限に、無限にね、あの、忍者ハットリくんの実写を押すんだけど。あの、ただの映画じゃなくてさ、実写にくるとさ、当たりって言われてる実写映画。アニメ、元アニメのさ、実写映画ってさ、 ルローニケンシンとかさ、えっと、ま、カイジとかさ。まあ、個人的にはあの、僕だけがいない街とか、ヤッターマンも嫌いじゃないんだけど。映画、ハリボチャ。エクスペトロパトロナム。浮くやつだっけなんだっけティンカーリアムのレビオーサ。あなたのはレビオーサ。何のネタかわかんないね。おっとー。<笑>あの、花畑チャイカのさ、あの、 ハリーポッターにだけ特別な感情を抱くスネイプ先生好きなんでね。ーーーー何だっけ o あマ y morning なんだっけ男の名前。え、なんちゃらかんちゃらああマ y morning ポッター全くネタがわかんないけど好きだよ。ハリーポッターなんて、あれしかわかんないあの、金色の玉をくったやつ。 キムキャンピーみたいなやつな。やオよさ。いや、あの、なんだっけ、名前を言っちゃいけないあの人がさ、使う、注文あるじゃん。羽ばタけダブラ。あれさ、あ、なんであの文字数なのにさ、人を即死させる意欲があるの映画ですか映画は、え、RED とかダイハードとか好きですよ。アクション系が、RED ちょっとわかんねえな。なんだ、RED って。 R.E.D. ダイハードいいよね。いや、俺も結構ね、記憶力が良くないからあまり覚えてなかったりするんだけど、レッド。レッドっていうのかなえ、2010年のアメリカ映画。うん。あっちのコミックスのインプリントよくわかんないね。うん。作中にも登場するレッドとは引退した超危険人物を意味する。かっこいいねなんかね。 うん。あ、元 CIA とかの話か。いいね、そういうの。<笑>いいね、スパイノでもね、あの、スパイノになっちゃうと、俺はどうしても、あの、あの人になっちゃう。あの、カンフー、カンフーっつうか。カンフーじゃないか。エージェント。エージェント系の話になると、 あの最近、あの、G にやった人とか、え実写、アラジン、アラジン、ウィル・スミスだ、ウィル・スミス。え、だよな確か。ウィル・スミス。ウィル・スミスとか、かっこいいですよ。ダイハードはね、かっこいい。ある意味はね、違うあったら見てみよう。ウィル・スミス、エージェントのだと、ウィル・スミスと、えっとね、 中国系の人だと確か。えー、っとねジャ、ジャッキーじゃなくて。いや、ジャッキーの映画も好きなんだけど。いや、ジャッキーだった。<笑>ジャッキーだった。どうしてもジャッキーになるかな、俺は。そう。ダブルスパイだっけダブルスパイみたいなやつとか、あのー、 まあそんな感じか。いろいろあるよね、月。そう。ただ、話を戻して<笑>、実写のアニメ映画になるんだよ。で、でも俺がもうね、もう、息の根を止めてやろうかって思ったくらいね、嫌いなのが、えっと、ハガレンの実写と、エルパン三世の実写。 すぞ。すぞ。お, お<笑>うね、耐えきれなかった。ジャニーズ主演っていうのがまず気に食わなかったのと、あのマスタングがミッチーじゃない。<笑>マスタングのさ、 バスタング大佐のさ、実写のね、俳優が。えー、っと、実写。いや、かっこいいんだ、かっこいいんだ、この人でも十分かっこいい。ああ、わかります。どれだどれだどれの音だごめんな普通。いや、ディーン・フジオカまあ、まあ。 あって黒くなっくたどこちょっと待って、重たい。あ、戻った。ちょっと待って、ね、めちゃくちゃ重たいどれのことだディーン・フジオカもまあかっこいいんだよ。まあかっこいい。わかる。全然、仲ないん、ね、で。 国会もなんか微妙だしさ。なんかもうすべてを許せなかったよな、そこで。マジで。すべてを壊してやろうかって。ねえ、俺が、黒いんだけど。治った。治った。めちゃくちゃ重いんだよ。ああさー、エドワードがさ、違うもん。なのエドワードね。違う。 見ない方がいい方がだってさ、トーカー交換の法則ってさ、話のさ、原点としてあるのにさ、それ無視するしさ、すぐ無視するし、マスタング会社ってね、その、火のさ、まあ、火の錬金術炎の錬金術わしは結局実写ルーパンのルパンが一番謎でした。ルパンの方か。 マノさん、ルパンわかる俺もね、あの、ルパン好きでさ、ちょっと。そんなに深いわけじゃないんだけど、あの、実写だ、小栗春だ。まあ、小栗春なら、見てもいいかな。結論から言ったら、小栗春は、あの、金玉、 で見ればいいんじゃないかなって思った。まあ、あの時、銀玉公開前だった気もするけど、オブリッシュンのアニメ実写は、あの、銀玉だけ見てればいいと思う。そこをコンプする必要はないと思うわけがわからなかった。いや、ルパンもそうなんだけど、ああ、理石、ごめんね。映画存分持ってます。あ、すげえじゃん。いいな、ルパン。 ルパンタン い, いコナンとかもあるよねでもねあの残、ー、鉄剣燃え残暫定剣のやつが一番好きかなのでカリオストローもいいんだけど何の話だっけであのルパン三世のさちょっとねこれネタバレって書いておこうえー、っとねえー、ルパン えー、はい、できた。これさ、じゃあ今から言うんだけどさ。あれの実写のさ、最初の方にさ、なんか知らないの二人くら い, いなかった。誰よ、お前。ルパンファミリー、士子、ルパン、次元。えー、っと、 って名前取んだ。こ<笑>ういうもんか。で、撮ったんでしょああ、キキョウちゃんが出てくるやつですね。もう名前はあんま覚えてないんだけど、なんか出てくるじゃん。あれって、原作いるあの、漫画読んでないから、もしかしたら漫画とかにいるのかもしれないんだけど、最初の、まあ、最初のシーンがさ、お宝取りに行くシーンから始まるじゃん、あれって。確かね、記憶でしか喋ってないんだけど、 あそこでこ、よう分からんコリラみたいなやつとかいたいよね。なんだったのあれ。俺、あの時点で拒否反応出てたもん。な, なんだこれ、まあ。いいね、ルパン三世のテーマは全部歌えるよ。あ、もね、あれ好き。ルパンザファイア好き。シーモが好きじゃないけど、ルパンザファイア好き。 ルパンザファイヤーラップしろって言われてね、出てくるラップあれしかない。<笑>しかもそんな上手くないっていうね。ルパンザファイヤーのね、やっぱルパンのパートが一番好き。実写ルパンさ、結局のところ、五右衛門がもうなんかイメージ違ったし、次元も違ったな、うん。どう違ったか覚えてないけど。 おえもんなんかただのモサモサの人だったもん。うん。ただ剣持ってるなんかもさもさの人だったカロかろうじてね、とっゃんが、まあ、まあ、うん、わかんなくもないかなっていう。オブリシュンのルパンもよくわかんなかったしね。<笑>正直言っちゃうと。わかんなかった。なんだったんだろうがね。な、何があって、あのキャストになったの 藤子ちゃんが、そうだ、とっゃんと藤子ちゃんがギリギリ、ギリギリ、まあギリギリ、ギリギリオブギリギリの理解度だったよね。まあ、まあその要因でキャスティングされるよね。うーん、まあ、うん、みたいな。もさもさの人やってて、そうじゃないなんかもさもさの人じゃなかった調べるかルヴァン三世キャストで。えー だからね、あれなんですよね。あの、近々あるじゃないですか。あの、実写じゃなくて、その、名探偵ピカチュウとかみたいなさ、若干 3D みたいな、3D 映画みたいな。あれね、だいぶ楽しみにしてるんですよね。だいぶ見に行きたい。そう、そうそう、寄せて、寄せてほしかった。ちょっと、あれだけどね。 この人だっけ確か。浅野忠信さんだっけあの、とっつん役やってたの。うん。実写ないや、モンキーパンチ。ゴエモンって、ごえもん誰だっけゴエモも誰だっけ ーコが黒き名彩かよいしょちょっとこれ画面を分けてこうしようか黒き名彩とあさのあ待って石川五右衛門って綾野剛だったんだ普通の綾野剛の方が好きなんだけど普通に え、なんで綾野剛をそこにキャスティングしたんだろうそう、ほら、浅野さんだ。やっぱり銭型。完成度だったら一番だったよ、やっぱり。おっさんだったもうーん。いや、なんで小栗いや、まあ、かっこいい。小栗旬として見ればかっこいい。あれは。うん。 そうなっちゃう話がくどかったね何の話してるのかにえっとねーあああそろそろね声がちょっと待ってだい重いね 落とすかでねこれ基本的にね使わないようにしてんだけどその知ってるさものが偏りすぎててよいしょ<笑>結局有名な人使ったきゃいいんでしょいやーでもそうなのかなやっぱでも確かにね小栗旬 だから見に行ったところはあったんだよ。やっぱキャストなのかな藤原達也とかさ、出てる映画だったら見ちゃうもん。結局僕だけはいない、僕だけがいない街とかを見たもんね。あれはちょっと嫌いじゃなかったもんね。はい。えっと、めちゃくちゃ重たくなったので、お亡くなりになりました。 これね、結局さ、好みが人と、あ、イヤホン。好みがさ、人と合わないとさ、この話ってできないんだな。じゃ、じゃあおめえ何が好きなのってなるとさ、あの、ジャンプ系でしょまず。これが一番さ、話合わせやすいけど。<笑>あははは。ああ。 俺でもね、一応、見た。見たよ。うん。ゴミ。<笑>カス<笑>うーん、中指どころじゃないよね、もう。<笑>なんで家表示にされるんだろう。表示したけど。もうね、ダメ。実写版の話したから俺死んだ。<笑>アレルギーだもん。 完全にやる気ジでね な, なんでなんだろうね逆になぜこうなってくるとさ逆になんでルーゴニケンシンとかさ愛は成功したのかデスノートが良かったのかって気になってくるんだよ<笑>デスノートなんで て, ても漫画読んでないもん世代じゃないから 確かに。うん。アニメと映画でしか知らない。実写あるあるの。うん。あ、恋愛。ニセ恋とか、そうじゃありませんでしたっけ<笑>まあ見てないけどね、ニセ恋まで行ったら。もう、もう絶対外れだから見ないっていうね。ね、見ね。そんなもんは見ね。ね、そこで、ね、昇進した人間にね、あの、忍者ハトリくんの。 自社版をおすすめすめる間違いないよ。うんカトリー信号面白かったよ、普通に。すげえ昔だけど。普通に面白かった、あれは。マジでね、恋愛ものの、あれはね、ダメ。よくない。見に行くのが間違い。最悪ね。作るのはもうしょうがない。見に行くのは間違い。<笑>いやだ、もう。 それくらいさ、有名になったっていう作品が好きなさ、嬉しさはあるんだけど、そうじゃねえんだよな。そうじゃ。かーわかってねえなって。作品をわかってねえなって。なる。なっちゃう。辛いんだよね。漫画。そう、デッキとしてさ、話を変えるんだけど、デッキとしてさ、使える。 漫画がね。ま、すごく、えっ、ー、と、当たり障りないところで行くと、銀玉とかさ、銀玉、ブリーチ、えっ、ー、と、リボーン、キロアカと、えっ、ー、と、鬼滅に関しては、あの、途中でジャンプの行動をやめちゃったから、あの、銀玉とかブリーチとか一気に終わっちゃった、ショックで、やめちゃったから、 ああ無影症 CG の勝負さ。なぜか最初から惚れているヒロイン。緩和性役になったライバル。出てこないはずのキャラクター。しっくり来ないラスト。やめろそれ以上はいけないいや、限界だ押すね低評価。はい。<笑>あーでも、ジョジョのさ、実写ちょっと見てみたかったんだよね。どうだったんだろうジョジョの実写って。4部が確か実写だったけど。どうだったんでしょう そう、栄症しないんだよね、本当にね。もうダメだ、ブリーチの話しかしねえわ。はい、ブリーチの話に変えまーす。せっかくできるときにね、できるときにしよう。えー。あれブリーチって綴り、これでいいっけ待って、不安になってきた。ブリーチ。ブリーチ。ブリーチ。 ダメだった<笑>。R じゃなくて L だ。お前2話からな。やべえ、地獄に送られる。ブリーチの絵が結局さ、実写のぞけは全部好きだよ。もう一つの氷林丸もあるし、えー、っと、地獄編でしょえー、Fade to Black。あと何かあったっけうん、ブリーチそれだ<笑>。 ごめん、間違ったアントリーマム食べちゃおう。ブリーチさ、え、誰好き、ブリーチ誰が好きですか痛い。これね、鬼に着いたら、あの、各ね、それぞれで拾えるんだけど。一人だから、あの、専属で喋ってる感じになって、まあ、それはそれで面白い。で、監督用に。 結局ね、私がね、主に、あの、ハリベルとか、うん、ハリベルを、マユリと、キラかな。まずね、初見ではね、あの、キラとハリベルって答えるんだよ。 好きなキャラが何って言われたら。で、ちょっと話し通じるだったら、まゆりっていう。黒土まゆり。今後はと技術だな。あれ見た時最初ショックだったけどね。なんだこいつ<笑>石田との戦闘とか好きだよ。黒崎んどんなこれっけマかねアンドリバの。 いや、ブリーチさっきのさ、実写ネやつ拾っちゃうけどさ、あの、映像がやっぱ押されたからさ、好きってところもあるじゃん。おいや、全然全然。むしろあの、残ってる方があの、ま、残ってる人間の方が珍しいから、別に、 んでもいいよねうん、全然。感謝こそあれど文句だとない。何の話だっけそう、英章の話してた。英章でさ、その、あの文言がさ、まあ、中二心というかさ、そのおしゃれなね、心をさ、<笑>くすぐるっていうのがさ、好きなポイントの一つでもあるのにさ、あれをね、あしょってしまって、 のはハズれあったよな。記者の話すぐ戻る。<笑>真顔なっちゃう。マジでね、本当にあれ良くなかった。だって、黒棺の映を見てみろよ。あのバカ長いね、映像にバカみたいに力が入ってるえ、で、あの映像から繰り出されて、とんでもねえ威力が出るのに、無映像でもこの威力みたいなさ。 あの、フルがあるからこそさ、無炎症でもこれくらい出るっていうさ、世界観が作れてるんでさ、それを全てなくしたのはゴミ。炎症ね、一時期全部覚えようとしたな。無理だったけど。<笑>それ、それ、それ。なんで魔法、魔法かよって。マジで。お前アンパンマンの映画でもリリカル、マジカルとか言ってたかんな、なんか魔法を使うとき。 アンパンマン以下だよ。<笑>昔見たアンパンマン以下いや、アンパンマンの映画はできいいから。やめなさい。アンパンマンの映画はなんか 無, 無駄とは言わないけど、謎にできいいから本ほんとね。やっぱあるんだろうね、そういうのが。ブリーチ。どの辺が好きどの辺 あるじゃんクインシー編とかいろいろあるじゃないアランカル編、クインシー編、あのルキアダ還カン編とかいろいろあるじゃない私はね、どこだろうアランカル編ね、多いんだけどいや全編通して割と好きだからな。アランカル編。アラン 漫画だと、アランカル編。アニメだと、確か、アニオになったけど、あの、残クト編だっけがめっちゃ好き。ヤクヤとさ、あの、袖の、袖の白雪じゃねえや。ヤクヤと千本桜のさ、顔めっちゃ似てんの。あれ好きだったな。袖の白雪めっちゃ美人だしな。 消失編、いいね。消失編さ、俺も結構好きなんだけどさ、あれ結構なんか人気なくない死神大行消失編。全部月島さんのおかげです。<笑>月島さんの能力すごいよな、俺の。イルカだっけあの、人形の部屋にやるやつ。イルカじゃなかったっけ確か。あたりすごい好き。 え、なんならさ、銀城のさ、銀城があの姿変わった時の姿あんま好きじゃないんだよな。かっこいいんだけど、なんかなうーんって、銀城の姿で、それは。なんかもうちょっとあったもん。いや、でもかっこいいな、普通に。あの、いちごのさ、あの、なんだっけ、月賀天章の手裏剣みたいなさ、立ちしたやつ、あれ好きだったな。 なかったっけそんなの。あれ好きだった。月島さんの能力がわかるまでのさ、あの、絶望感じゃないけど、その、どう対処していいのかわかんない感じすごいよね。イルカの能力もさ、おっさんが<笑>、なんかめきょめきょになった記憶あんだけど、なんだっけドールハウスに閉じ込める、やつだっけ あんま覚えてない。あと、ゲームの能力のやつと、あ、なんか、バーのマスターみたいな姿した人、どんな能力だっけ忘れちゃった。そこらへん。いや、でもさ、あいつ、あいつらって名前あったじゃん、団体の名前。なんて言うんだっけ西庭大工。 えー、消失焼けちゃった。なんだっけあ、フルブリンガーだ。フルブリングでしょそう、文字見ないと思い出さんだった。フルブリングさ、名前が好き。<笑>うん。エクスキューションだ。 あ、らししがわ ら, ししがわらあ、月島の射程か。イリコ。イリコ。イリコ。イリコがあれじゃなかったっけあの、バーのマスターみたいな。確か、そうじゃなかった。あの、カウンターにいた人じゃないで、なんか、えー、っと、すごいさ、おとなしい、 感じだったけど、あのー、いちごがさ、目覚めてから、あの、一点構成で、あの、変わるじゃん。立ち位置が。ブルブリンが。エクスキューションのみんな、仲間かなって思ってたけど、みんな敵対するじゃん。確か。あの時にギリコめちゃくちゃなんか、活発になるよね、確か。期待というか。うん、そんな、感じだった気がする。 そこそこ光線ってやったような気がするんだよな。うん。で、あとは、リルカだよな。リルカ。リルカがね、好き。見た目好き。ラストのさ、リルカが消える、消えるっていうか、いなくなるコマさ、やばかったんだよな。 あそこ感情がすごかった。いや、あの、クインシー編でさ、クインシー編で大きくまとめちゃいけないんだっけなんか違う名前だっけうんと、あれあの、千年決戦編だっけラストって。あ、まあ、出落ち感はあるね。 結局ね、数いるからさ、どうしようもない点ではあるんだけど、やっぱりそういうの出てきちゃうんだよな。ある、それは。千年決戦編だ。そう。千年決戦編でさ、ユーハバッハ出てきた時とかもわけわかんなかったもんな。なんだよこいつって。最初にユーハバッハの、 見た目出てきたときに残月のおっさんじゃんってなったりしてさあそこらへんがあ伏線回収だったんだ面白かったいや千年決戦編でそのいろいろ伏線回収していくじゃないあそこが好きだな アランカルもそうだし、それこそ、ルブリンガーのみんなもそうだし。ね、すごい。ただね、ブリーチ、悔いがあるとすれば、アニメが続き見たかったなって思うんだよね。でもさ、あそこから続きやるとなるとさ、普通に、源流祭のおっちゃんがさ、重要になってくるじゃん。 でも、源流祭の恋の人たち死んじゃったんだよね。お亡くなりになっちゃったはずそうなってくると、まあ、来なくてもなんだろうけど、アニメないのかなってもう、思ってる。見てえな、金払うから見てみたい。マジでみたい。実写やってる暇あったらアニメ見たいな。どこで終わったっけアニメどこで終わったアニメブリーチ、アニメ。 俺の検索の仕方したっけあの、不正秘書とは出てきそう。ブリーチあ h に。どこまでやってたっけああ、見たかった。だ本当に千年決戦編なんでさ、ウリュー見せ場多かったじゃん。 ウリューめちゃくちゃ多かった。いや、さ、ウリュウがさ、本当にもう敵に回るのかどうかさ、ずっとヒヤヒヤしてたんだよね。あのところ。アニメは、アラン・かカル編までで終わりかそうだよな。最後の月がまでったっけ とかあったんだよ、ね、アニオリが結構多かったイメージがあるんだけどうんあイチゴがレが冷圧なくした後にアニオリがあったんだ、ね、えウリュウの店はさそこまでだとちょっと少ないんだよな 本当に そ, れそうアニメでな漫画では確かにあるんだけどだってさ千年決戦でさ成長した瓜生のさパワーとかさ大たいじゃん動いてるやつ話もいいしさ、ね、えあとそのユーハバッハの直属の部下のさなんかいたじゃん 名前覚えてないけど。アンビエッター・アスター・バインとかさ。確かに。あれって結局、そうなのアニオリが多すぎて、その話数いかなかったのか、そのアニオリを挟まないと原作に追いついちゃうからアニオリだったのか、そこら辺よくわかってないんだよね。あのアニメしてた時って、どこだったっけ 待てね、話の途中だけどお手会いに行きたい失礼して 即戻りそうなアニメなあ源流さえ死ぬ」とことか見たいもんないろいろね残念そんなこと言ったらねだってあのリボーンとかもアニメ続き見たいもん結局打足だって言われてるけどリボーン の, あの指紋編とかも全部見たいからな普通に 未来編から打足だとかもいろいろあるけど、そ、そうじゃない気もするんだけどなって。全部見たいな。そうだね、漫画話。なん、どんなエピソードが一番好きかなてかあの、アニメのブリーチやあの、主題歌が全部紙。映画もそうだしさ。映画でだってあの、TM レボリューション好きになったし、 えっ、ー、と、味感もそうでしょえー、なんだっけこれ、アーティスト名を覚えるのが苦手。ああ、うんうんんん。ユーグラムな。<笑> いたね B だっけあいつ。確か。B、B じゃんあったっけーブラム、ーグラム。今調べた。バランス熱だ。あれじゃあのー、ユーハバッハの、あのー、あれーハバッハの近くにいたやつだなの 確か俺もね別に嫌いじゃないうんなんだっけあいつあいつが確か瓜生が違反すんの分かってて あの、石田と戦ってたけど、夕葉葉ハがあの、性別でさ、もう、もう、ーグラムごと、やったじゃん。あれひどいなって思った<笑>。めちゃめちゃひどいなって思ったんだよな。うん。ひどくないだってあれ。もうダメだ。 漫画で読んだのがしばらく前だから全然覚えてないのあいつですらさ、性別でさ、あれ、一回目じゃなくて、あの、二回目だっけ無差別の性別の時だっけに確か、くらって死んだよね。あの、バズビーとかとの話して。うん。 そうあの敵にもさ敵でいろいろあるからあれがしんどいんだよなうんああねあのなんつうんだっけあの見えざる帝国の名前バンデンライヒかバンデンライヒの中でやっぱり ああ、バンデンライヒとの戦いでね、一番好きなのはね、バスターバインもそう、バンビエッタもそうだけど、あれが好き。あの、あれだ、ケンちゃんと戦ったやつ。ケンちゃんと戦ったやつってなんだっけ違うな。バンデンライヒの中の精鋭部隊だから、 えっと、シュテルンリッターだ。アルファベットはシュテルンリッター。え、バンビエだと、ノトだっけノトだったか、なんか魔師みたいなやつ見せるやつ。どれだっけあー。うん 覚えてない誰だっけ覚えてないよあれなんかだってすげえさ一見弱そうだけど僕すげえやつと戦った裏腹の話も好きだしあの紅姫改め たシーンも好きだったしなエルチだっけエルチじゃねえな。ほんとリボンはランチャーとユニ。あらランチャーって誰だっけユニはわかるけど。太陽のおしゃべりだよな。 ランチありぼんあーあーあーあーあーあーあああたいたいたいたよ あ, あでもランチは何したやつだっけ 大丈夫ムクロに乗っ取られ、乗っ取られしたんだっけあれどうだっけムクロツナとムクロが戦い終わって、 解放だっけかなんかされた後、あれじゃなかったっけビンリチェに連れてかれなかったっけあの人。で、なんか、後で出てき た, てきたよな。なんかビンリチェ関係は確か、未来編でなんかそこそこ出てきた記憶がある。ランチェさんほんと好きだった。いい見た目してるしな、ランチェア。 確か確かランチアさんは、あの、肩身だっけいた自分がいたファミリーの、オスの肩身のリングかなんかを綱に渡してたような記憶がある。うん、なんかそんな感じの人だってな。なんかめちゃくちゃ強かったよな、確かあの人。未来編で出てきた時めちゃくちゃ。 相手にしてた気がする。敵を。そうだそうそうそう。そうだよね、ムクロに操られてた人だ。だいぶ序盤だよね。え、曜編がもう序盤って言っていいのかな、あれは。ムクロね、一番、一番好きかもしれん。<笑>あんなさ、あんなキャラしといてさ、あの、キャラソンであの、クフフのフッツっての意味わかんないで好きなんだよな。 リボーンだ。そうそうそう。そうだよね。確かね。あの展開熱いよね。未来編でさ、あのー、ピンリチェ出し抜いてさ、脱獄してくるムクロいたじゃん。あそこ熱すぎたんだよな。なんだっけ、ゴーストだかなんだかの代わりにピンリチェの牢獄から出きたやつ。 ムクロが、演実か何回だ騙して。あれ、すごいよな。ねえ、すごいよね。<笑>未来編のさ、バリアも好きなんだよね。スクアーロさん。めちゃめちゃスクアーロさん出番あったよね。あの未来編、確か。あの、山本の、山本の修行だっけ あたりでめちゃくちゃスクワーロさん出回ってね。リングのさ、炎でボックス開けるっていうボックス兵器がさ、めちゃめちゃ好きだったんだよ。本当に炎だけで戦うさ、ツナも、全然好きなんだけど。<笑>定期的になんかあれだね、非表示にされるね、コメントをね。全部表示してるけど。ほんと。 <笑>あれネタだよな。マジで面白い。そうなると、あのさ、未来編で出てきた、イーピンの師匠とかさ、も好きだった。あの、そう最初の方のギャグも好きだったんだよね。イーピンのさ、あの、餃子爆弾とか、まあ、ランボが頭の中のものを全部ぶちまけて、 爆発したりさ。よろったよな。スクワール、あの、スクワールと山本の組み合わせずるいよな。で、あれだよ。D のと、ひばりのコンビ。D のひばり、えスクワール山本、え、極デラと、あれ極デラと、誰だっけ システム CAI。システム CAI の響きがひ怯ょうだもん。かっこいいに決まってんじゃん。えー、極ゴクデラハヤと。ちまちまね、調べながら見てる。いやいやいや、ね。 うん、フォン。それだ。ジステーマ CAI、すごい。極ベラ語がさ、真似したんだよな、あれ。ドクロじゃねえけど。うん。真似しちゃった。ビアンキーだっけあ、シャマルか。シャマル先生だ。 シャマルからだっけあの、爆弾使う戦法を真似てるの。違ったっけシャマル先生もいいキャラしてるよな。エロジジだけど。あの指定関係が熱いんだよな。ジャンプのその、友情努力勝利じゃないけど。いや勝利それか。2年。 基づいてる感じがすげえ好きえー、っとえー、よいしょこれあれだな多分話まとめたらめっちゃ話せる気がするなフォンさアルコバレーの中でさなんでひばりに顔似てんだろうななんでなんだろうあれずっと謎じゃなかっためちゃくちゃウリ二つじゃん確か 本と、ひばりって。そう。あ、わかるわかる。ビアンキ。あ、ビアンキさ、ポイズンクッキング後半もほぼなかったよな、ね。確か。ビアンキも確かあれじゃん。未来編だと、サソリの、ボックス兵器使ってなかったっけ確かね。嵐の、サソリ、嵐サソリだった気がするけど。使ってた気がする。 アルコバレーノか。アルコバレーノだとね、ベルデがね、見た目一番好きなんでね。ベルデ。でもさ、ベルデ、あーね、あ、父親さんってあったんだ。あん時ね、基本的に創作、触れてなかった。創作とか考察に触れたことがなかったから、 そこら辺のね、何、えっ、ー、と、話題に上がってたやつとか全然知らないんだよな。本当にあの、ここ数年の話だから、そういうのに目覚めたのは、考察とか、いろいろ、全然知らないんだよな。もうちょっとね、物知ってる時にブリーチとか見たかったかな、のがああ、もうこれ、かな。 <笑>そうなんだよね。L で好きって言うとさ、えって言われんの<笑>。そう。実験のためにさ、ランをひどうい目に合わせたりさ、ゴーカートだっけ確か。すげえスピードで走るゴーカートみたいな感じだった気がするけど。あの、初代ファミリーからの試練でみたいなやつ。アルコバレーの協力もつろあれでね、ひどい目になってたけど。 エルデのね、あのー、元の姿。なんか知らんけどめっちゃ好き<笑>。緑が好きなんだよ、緑が。緑が好きじゃなければ俺はあいつのことを好きじゃない。<笑>俺が緑が好きだから、エルデが好き。<笑>割とそれだけ。いやあ、あと研究家みたいなさ、キャラが好きなのもあるんだよ。 嫌なやつだけどレ、ね、ベルでね、最終的にも。一番ね、なんだろう。その、嫌いでもなく、あれなのが、スカルかな。スカルすごいよね、スタントマンとしては。とんでもない能力を持ってる。スカルちょっとかわいそうだけどね。いつも扱いが立で、かつて。 デスカル、最初に出てきた時とか、なんだこいつって思ってたけど。アルコバレーの辺とか、その前とかさ、もう、もう全部いいキャラだもん。あ、な、え、え、やいや、え、よ。って<笑>よーってなってた。語彙力がなかった。結局、アルコバレーのマーモンとか。ここら辺も人気だったかな。マーモンの大きい姿、すげえ好き。待、ま、って、これいつまで続けるんだろう。 <笑>忘れてたね、時間。50でやめるか。意外とできるね、これね、話ね。全然ブリーチの話してないけど。のけとこそうだな、意外と。 意外とあれだね、言えるもん。スカルあ、確かに。スカルなん体が丈夫なんだっけあれ死なないわけじゃないんだっけ確か。スカルスカルはどうだっけ で, で, で、腕痛かった。スカル スカルのファミリーもめちゃめちゃ貢献したよ、ね、スカルスカルスカルあっ不死身のスカル どうす、ね、お疲れ様でした。ありがとね。じゃあもうあれだな。終わるか。<笑>あの、オチをつけれないからな、俺なら。よくないと思いました。じゃあ終わり。えー、っと。これか。じゃあ。ご清聴ありがとうございました。えー、っと。ありがとうございました。 スターーウォーズって結局あれ何してる映画なの俺わかんねえやそうでね今日ずっとね実写の話がしたかったのさこれでさやもう実写関係ないんだけど「スター・ウォーズ」ってあるじゃん映画でね 最近すごい CM で見るから気になったんだけどさ。あれは何の話なの宇宙戦争なのガンダムなの ?C3PO くらいしか知らないね。あとダース・ベイダーか。でもなんか最近見たらさ、ダース・ベイダーいなくない誰あれ。わかんねえ。一体誰な、誰なんだろうお疲れ様でした。